ロディフラッグこれってハートの色ありますかハートの色のタイトルにちなみましてリスナーの皆さんからはこれってもしかして私のこと好き僕のこと好きですかというみんなの未来を笑顔で迎えるために恋の脈がありかなしかハートの色はあるのか私がジャッジしていきますクリスマスまで時間がないみんなハートの色を探していきましょうきっとありふれているからねさあでは行きましょう シネマチックブルーバードさんから頂きました。ありがとう。僕は恋せよ乙女的な女性心が全然わからない系男子です。僕は今気になっている女の子がいるのですが、最近。 みんなで遊ぶ前に何気ない感じで科学館や水族館に行こうよと誘われます。え、え、女の子からえ、単純に遊び相手として見られているのか。でもでも二人きりで遊びに誘われるということは期待していいのでしょうか。いのりん、どうかハートの色の判定をお願いします。最近この子が気になって気づいたら好きになってしまったみたいです。この先の展開が気になっちゃってます。これはね、ハートの色、ありますいや、あるでしょ女の子からさ、 いや、科学館、水族館ってさ、だって、ただ遊びに行くのとまたちょっと違うよ水族館なんてだってデートランキングの、もう、歴代の上位の方じゃないのあんな、ちょっと薄暗くてさ、いい感じにお互いの顔も見えちゃうみたいな空間。くそー、次行きましょう。<笑> えーヒマロマさんから頂きました。ありがとう。いのりんこんばんは。毎日お仕事お疲れ様です。ラジオ楽しく配置をしています。ありがとう。私は今高校生で、同じ部活の先輩に片思いをしています。いつもはその先輩と反対方面の電車に乗って帰るのですが、塾のある日は同じ方面の電車に二人きりで乗ることができます。私の目的地は各駅停車しか止まらないので、かなり長い時間おしゃべりができてとても楽しいです。しかし、先輩の最寄り駅は快速も 泊まる駅なのに私と帰る日はいつも自然と各駅停車の電車に乗ってくれるのですこれってハートの色ありますかハートの色ありますすごいですもうもう内定です採用採用おめでとうございました本社でお預かりいたしますすごいえねえせえってかいいな先輩いいな私もあ れ, <笑>あれ 電車の中で一緒に帰るとかいいな。次、次、次行きます。レオナさんから頂きました。ひのりんこんばんは。勉強の息抜きに楽しく配置をさせていただいています。先日、電車通学。いいな、みんな本当に。学校の、電車通学の私は学校の授業に疲れフラフラになりながら、駅の改札をくぐろうとすると、後ろから、先輩と聞いたことある声で呼び止められたので振り返ると、部活の後輩でした。 あ、あの、受験勉強頑張ってくださいと、キットカットをもらったのです。しかも、パッケージの裏のメッセージ欄には、応援のメッセージが書かれていました。部活の仲間に、このことを話しましたが、どうやら僕だけのようなのです。生まれてこの方、このような経験がない、僕は焦って、ありがとうしか声をかけることができませんでしたが、今考えると、もう少しかける言葉があっただろうと後悔しています。いのりん、これって、ハートの色ありますか もうそのかける言葉を迷って後悔してる時点でハートの色ありますおめでとうおめでとうみんな本当に今日は上就率が高くてすごいですねいや、このキットカットの応援メッセージ書けるのいいよねこの3月4月とか増えるよねいいな普通に食べてるよ開けて美味しいよねキットカットこんな感じで私にジャッジしてほしいハートの色 エ, エピソードを送ってください以上、これってハートの色ありますかのコーナーでした